この番組はマックスインのご提供でご紹介をいたします。今回はこちら、Bluetooth 内蔵 1D Media Player ーー 1D009 最新モデルのご紹介をいたします。昨今、1D デッキが非常に見直されつつあります。何が見直されているかと言いますと、それは使い勝手になります。 じゃあどういったセチュエーションで使い勝手が良くなっているのかということをまず簡単に述べさせていただきますと、こちら。昨今、こういったカープレイ内蔵のポーダブルオーディオが非常に売れているということがあります。で、このポーダブルオーディオだけですと、車に音声出力ができなかったり、もう一つは、 ポーダブルなので、インパネに配線が残ってしまって、見た目が悪いという問題があったりします。それを解消してくれるのがワンディンデッキということになっております。なので、非常に利便性として高くなっておりまして、昨今見直されているということになります。今回は、まずこちらの マックスウィンさんのワンリンの009の特徴、それから今ご紹介した通りで、ワンデンデッキがなぜ今見直されているのかという理由についてご紹介をいたします。まずはこちらのワンデン009の特徴をご紹介していきたいと思います。以前も、Bluetooth 内蔵のメディアプレイヤーをご紹介したんですけれども、そちらは旧車に合うデザインになっておりました。今回の009は、 こういった比較的年式が浅い車に合うデザインになったというのが特徴になっています。今このようにイルミがいろんな色で光っているんですが、まあ、こういったことによって年式の浅い車のインパネにマッチングするデザインになったというのがまず大きな特徴になっています。この機能をまず見ていくと、ここのボタンを押していただいて、今オートと出たんですけれども、もう一度押します。 で、ここ。ホワイト、シアン、パープル、イエロー、ブルー、グリーン、レッド、オートということで。まあ、こういった形で自分の好きな色にも選べますし、このようにオートにしていろんな色を楽しむということもできるということになります。これが以前ご紹介したタイプのものに関しては付いていなくて、 逆にそれが旧車にマッチしてたということなんですけれども、まあ、今回のモデルに関しては、より幅広い市場で使っていけるモデルになったというのが特徴になっております。で、もう一つ特徴がありまして、ここのモードを押していただきますと、今、Bluetooth コネクトとなっているんですけれども、携帯とのペアリングによって、Amazon Music 等の音楽を聴くことが可能になるということになります。 一度ペアリングをしてしまえば、もう乗り込んだ瞬間、携帯 を, 携帯を出さなくとも、携帯の中の音楽を再生してくれるということで、非常に便利な機能が搭載されています。フィット3ですと、初年度が2012年だったと思うんですけれども、その車には、Bluetooth 内蔵のオーディオというものはありませんでした。有線で iPods とかで聞くしかなかったわけなんですけれども、これはケーブルとかを持たなくても、もう 無線で聴けますので、めんどくさい接続作業であったりとかケーブルを用意したりとか、もうそういったことをしなくてもスマートに聴けてしまうというオーディオになっているということなので、非常に使い勝手が良くなっているというのが二つ目の特徴になっております。でそれから三つ目なんですけれども、三つ目は、やはり何と言っても音質、ある程度こだわりたいというのがあると思います。 ここを押していただくと今、バランス、左右の音の調整だったりとか、前後の音の調整。この車は前にしかスピーカーがないので、10F にしてるんですけれども。それから、ラウドオンオフ。低音聞 か, 聞かせたい。それから今、これジャズって出てるんですが、イコライザー。ロック。ポップ。 クラスチック、フラット、イクライザーオフ。まあ、こういう形で自分の好きな音、好みの音に合わせて聞くということができる、なってます。で、まあ音、これビープ音とかもピッていちいち鳴るとうるさいなっていう方もいらっしゃると思います。私もその中の一人なんですけれども、まあこういった形でビープ音もオンオフで切り替えができるということになっております。 まあ、この辺が備わっていますので、もう音楽をとにかく聞きたいという方にとってはもう必要十分な機能が備わっているということで、すごく使いやすくなっている、スマートな機能が備わっているというのが特徴になっています。でさらに、USB-A、SD カード等でも音楽を聴くことができますし、こちら非常に嬉しいんですけれども、ここに usb がついてますが、チャージができるようにもなっています。この年式のスマートカーですと、前にも usb がついてない車も結構多かったりします。まあそういう意味では、このオーディオを導入することによって、チャージができる環境が整うということもすごく大きなポイントになっております。はい。最後に、一番魅力的なポイントは何かと言いますと、こちら、前に aux。で、こちらは外部 入力の端子がついております。で、これは車のスピーカーに音を出力するために使うものになっておりまして、これが大きな特徴になっている理由というのは、後ほどご紹介をいたします。はい。ということで、非常に必要十分な機能を兼ね備わっているマークスウィンのバンディンの009。非常に魅力的な商品となっております。 最後に冒頭でもご紹介した通りなんですけれども、な, なぜ今、ワンディンのメディアプレイヤーが見直されていて利便性が高いのかということをご紹介していきたいと思います。冒頭でもご紹介した通りで、最近はこういったポーダブルのカープレイ、オーディオが人気になっております。で、この人気である理由というのは、まあ誰でも簡単にポンとつけることができるということなんですけれども、ただディメリットがあります。それも冒頭でご紹介した通りで配線が 剥き出しになってしまったりとか、スピーカーがこのモニターの中に入っているので、車のスピーカーでそのまま聞くことができません。その不満を解消してくれるのが、このワンディンデッキということになりまして、カープレイオーディオの短所を潰し込んでくれるために、非常に注目されていて、利便性が高いということになります。でまず一つ目は、ここ。ワンディンにすることによって、 この隙間、開けることができて、ここに配線を通すことができます。通常、ここに小物入れをつけるケースが多いわけなんですけれども、今回ちょっと私間に合わなかったんでつけてないんですが、小物入れをつける場合で、そこにホールソーで穴を開けて、配線を通してあげれば、ここから配線を通すことができる。それによって、ダッシュボードに配線が剥き出しにならなくて済むと。 ということで非常にスマートな見栄えを実現してくれるということによってこちらが今注目されているということになります今これ見ていただいてもそのままポンとついているような状態になっていてもうこういったところにも配線が出ていないのがお分かりいただけると思うんですけれどもこれは吹き出し口にサードパーティーのクリップを使ってつけているんですがもうこれによってスマートな見栄えを実現しているということになっています 配線自体は、この下のところにあるんですけれども、ここに配線を入れているといった状態になっているということなので、まあ、このワンリンだからこそできる配線の通 し, 通し方ということで、非常に利便性が高くなっていて、今だからこそ注目できる 商品になっているということになります。もう一つは何かと言いますと、先ほどご紹介した通り、この AUX になります。このカープレイの4ルオーディオは、このスクリーンの中に内蔵スピーカーが内蔵されているので、そのまま音を聞いてしまうと、ラジオみたいな音が出ます。で、車で聞くんだから、当然車のスピーカーで聞きたいと思う方がほとんどだと思うわけなんですけれども、そういった時に不満を解消してくれるのが、こちらの AUX になります。 でこのケーブルは今カープレイのポーダブルオーディオにつながっているんですけれどもそこからこの AX のケーブルをこのマックスインの 1D のデッキに接続すれば車のスピーカーに聞いている音楽を出力することができて従来通りのオーディオ環境で音楽が聴けるようになるということでもうこれによって全く不満がない環境で オーディオが使えることができるということが見直されているポイントであり、最大の利便性になっているということになります。これ当たり前のように思うかもしれないんですけれども、以前ついていたカロッツェリアのこの 2D のオーディオ、前に AUX がついていなくて、後ろについていました。なので、これ配線を取り付けようと思ったら、一回外して、で、後ろから配線通さなきゃいけない。 でもまた後ろから配線を通すと、この配線の、配線を前に持ってくる作業というのも結構面倒だったりするわけなんですけれども、これはもうスマートに、こういった蛇腹のものを使っているんですけれども、前についていても全然汚らしさみたいなものも全くないですし、スマートに使えて、毎日の快適な移動空間というものを実現してくれると、まあ、いうことになっております。 こちらの Bluetooth 内蔵の 1D のメディアプレイヤーが非常に今見直されてきていて利便性が高くなっているということでぜひこういった設置の仕方をしてみたいまた配線がぐちゃぐちゃになっていてなんとか対策をしたいという方は商品の詳細概要欄に貼っておりますのでぜひ一度チェックしていただけますと幸いですそれではまた 次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。